長瀬角が日曜劇場、ラストマン、撮影中に見せたお疲れ姿、不安視される、激務の日々。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。4月23日にスタートする t b s 系日曜劇場のドラマ、ラストマン全盲の捜査官。主演の福山雅治が演じる全盲の FBI 捜査官と、 大泉洋が演じる、孤高の刑事がコンビを組み、難事件に挑んでいくというオリジナルストーリー。日曜劇場ブランドのイメージ低下に危機感。大泉さんは、普段から福山さんのことを、先生と呼ぶほど慕っており、プライベートでも食事に行ったりする仲の良さは、ファンの間では有名な話。そんな二人が、10年の NHK 大河ドラマ、龍馬伝、以来の共演とあって、注目されています。 スポーツ指揮者。福山は、19年4月クール放送の、集団作戦。大泉は、同年7月クールの、ノーサイドゲーム。以来の日曜劇場への出演となる。ドラマの脇を固めるのは、キング、アンド、プリンス流せはす。吉田洋、上川高屋ら、人気と実力のある俳優陣たち。だが、このキャスティングには TBS の事情があるようで、TBS にとって、日曜劇場は看板枠ですが、 直近2作のアトムのわらべとゲットレディはともに平均世帯視聴率が 10% を下回りました。今は視聴率だけが作品への反響を示す指標ではないという認識が広まっていますが、それでも過去の作品と比べて視聴率が低く、あまり話題にもならなかった。日曜劇場ブランドのイメージ低下に危機感を覚えているようです。なので、 ラストマンのキャスティングからは巻き返したいという強い意図が感じられます。テレビ番組制作会社関係者、大役を任された現場には、さぞ緊張感が漂っているのだろうか。4月初旬、本市は、ラストマンのロケ現場を目撃、東京郊外にある一軒家で撮影が行われており、早朝からキャスト陣が集結。主演の福山はいなかったものの、大泉、長瀬、吉田、さらに松尾里氏らの姿が、 相当お疲れの様子だった長瀬角。この日の撮影は犯人を逮捕するシーン。一軒家の周りには大勢のスタッフが見張り立つ限界体制。だが、撮影自体は終始、和やかだったという。大泉さんは、やっぱりムードメーカーで、撮影の合間に松尾さんと何かを話しては大爆笑。吉田さんも会話に混ざってグルメ話で盛り上がっていました。 シリアスな刑事ドラマの撮影とは思えないほど楽しそうでしたよ。近所の住民。和気あいあいの現場で、一人浮いて見えたというのは、日曜劇場に初出演となる流瀬。ベテランの先輩方に緊張していたのか、あまり会話には加わっていませんでした。大きなあくびを何度もしていて、とにかく眠たそうで。アイドルだけでなく、最近は俳優としても立て続けに出演していますから、相当お疲れなのでしょう。 それでも先輩たちの演技には必死について言っていました。現場スタッフの一人。ラストマンの依頼は、事件を必ず終わらせる最後の切り札。日曜劇場の不審を終わらせる切り札となるか